はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、押上げにございます、満点東京さんにお邪魔しております。こちらのお店はね、以前もチャレンジメニューで伺ったりとか、 他の大食いの方もね、最近いろんなチャレンジメニューに挑戦しに来ていて、大食いをね、見ている方だったら結構知ってる方も多いと思うんですけれども、え僕がね、ちょっと今回挑戦しに来たのが、これね、ホワイトボードに書いてある新チャレンジメニューなんですけれども、満点トライアスロン。まあ、量がね、えー、3パターンありまして、えー、今回挑戦させていただくのが、全部で6キロぐらいの、えー、チャレンジメニューになるんですけれども、油そのが3種類、えー、通常のもの、辛いもの、煮干しで、 この3種類とチャーシュー丼が、えー、ありまして、で、デザートの杏仁豆腐と、そのメニュー、総合計で約ね、6kg ぐらいのメニューとなっておりまして、こね、制限時間が45分。成功で料金が無料。失敗の場合ですと、えー、5000円のお支払いということで、今現在ね、その僕がこれから挑戦するアイアンマンというクラスに関しては、まあ、しのけんくんとね、エビマヨちゃん、この2人がね、挑戦していて、クリアはしているんですけれども、今のところね、 えー、最速で40分36秒の記録となっておりますただね、まあ、動画でも言ってるようにマジで最近僕弱くなってて 6kg もね食えるか正直わからない<笑>なので、まあ、今回はねせっかく久々に挑戦するのでガチガチの本気でチャレンジしようと思っております まあ、ちょっとね、食べ順とか美味しそうみたいなのは、えっ、ー、と、抜きにしまして、今回は完全にね、チャレンジ仕様の食べ方になるので、大食いがね、好きな方にとっては、えー、とても楽しい動画にはなるかと思うんですけれども、まあちょっとね、食べ方の問題とか、そういった部分苦手な方は、えー、ご視聴の際気をつけてください。今回は、 まあ、本気チャレンジということもあって動画に関してはねチャレンジ中ー編集でいきたいと思います、まあ、もちろんね尺めちゃめちゃ長くなっちゃうので早送りしてもらっても構わないので好きなところをね買いつまんで皆様にもね見ていただければと思いますはいということでただいまね全てメニューが整いましたこれ見えてるかなこんな感じなんですけど、まあ、チャーシュー丼に通常の油そば辛い油そばと煮干しの油そばに これね、デザートがついております。で、一応ね、チャレンジ中は、この温玉、見えてるかなこの温玉だったら、2個までならね、つけられるそうなので、まあ、これはね、あの使っても、使わなくてもいいそうです。ということで、これ見えるかなこれ。一応ね、もう45分にセットしてありますんで、早速ね、えー、チャレンジに取り替 か, かりたいと思いますで。今日はね、あえてそのタイマーとかを表示しないで、あの皆様もね、時間がわからない状態で、ハラハラ見ていただければと思います。 5秒前からっしゃいいしょ重っ以上が強い まだご飯あるからね。 感じで想像以上にきつい<笑><笑> 不过 うん。 you、mm -hmm. うわデザー ト, デザートないですか 800, のかこれ800ぐらいもあるこれもっと思います、ね。 こんなん重いのあのね想像の3倍ぐらいめっちゃ濃厚これ普通に食ったら最高にうまいと思うけど今じゃない<笑>うわ正直ねあのほぼ水分だと思って最後に取ってったんですけどあのねムースぐらいねっとりしてるうわ 分かる。 注意してますね。び、ね、っくりしましたね。初めてこんなにドクました。おー。 哇、oh.。 えー、っとおー結構残ってるえー、っとねこっちのタイムだと12分50秒残ってるので32分10秒ということでえー、っとえっとねクリアタイム者の中では現在の、ね、1位になりましたあー<音声>いやこれヤバいっすねぶっちゃけた話 あの他のね食材とかのチャレンジメニューまあラーメンとかでもそうなんですけど同じ 6kg のメニューの中だったら多分マジで最上位ぐらいに難しいチャレンジですねやはりねあの油そばってあのスープがない分こうやってねまとまって作られると後半にかけてね熱量がこう麺に伝わって麺自体にね粘り気が出ちゃうんですよねそうするとやっぱりお腹の中でダマになりやすかったりして 食べる量もね、なんか減っちゃったりとか、かなりね、苦しくなってくるので、ポイントとしては、やっぱり、お水を飲みながら、麺をね、ちゃんとお腹の中で散らせて、ラマんならないように食べていった方がいいと思います。今回の食べ方というか、えー、作戦の説明をしますと、まあ、まずね、チャーシュー丼のチャーシューから基本的に平らげまして、合わせてね、ご飯も食べてはいるんですけれども、こっから先がね、ちょっと見スったところ、残ったご飯、最後ね、締めの、 感じでで入れようと思ったんですけどやっぱりね、量が多いので、醤油の返しとか、そういったえタレですね、を吸ってしまうので、やっぱりそのご飯に合えるほど、各皿残ってなかったんですよね。まあ、だちょっとね、そこだけが失敗したんですけれども、で、その後に食べたあの、辛い油そばね、えー、これも辛さっていうのは、僕ら大食いをする上で、かなりね、こう、厳しい、きつい部分になってくるので、お腹がね、えー、余裕があるうちに先に食べました。 油そば煮干しときまして煮干し粉っていうのかな自体も食感がねシャイッとした部分があるのでどうしてもこう水分を取られてしまって飲みにくい部分がありましたがまあまあまあまあそこまではいいとしましょうただ最大の勘違いこれマジきつい<笑>これあのチャレンジの中ではマジできついですあの普通に食べる分には本当に美味しい杏仁豆腐なんですけれどもかなり濃厚でねこう粘度もあるので飲みにくかったりとか する部分があってこれもね、正直最後に取っとくと、これ単体じゃ空気切なかったかもしれない。お水とね、一緒だったから飲み込めた部分もあるんですけど、全体を通して、まあ相当きついチャレンジです。今、えっ、ー、と、エビマヤちゃんとシノケイ君と2人クリアしておりまして、まあ僕がね、まあ3人目ってことなんですけど、多分ね、この後マックスさんとか、ゾウさんパクパク君とかね、どうせ来るだろうと思って、それを見越してね、できる限りこう抜かされないように、 全力でで食べたつもりでございまほ、まあ、本当に最近チャレンジもやってなくてコメント欄とかでもね大食いエンジョイ勢だって言われることもあるんですけれどもエンジョイ勢でもね、まあ、意地を見せましたんで是非ねあのこの僕の記録越しに来てくださいで今日は何でこんなに喋ってるかっていうと、えー、タイムがバレないように尺を伸ばしておりますって再生時間でね、まあ、バレないようにしているんで。 まあ、見てくださった方も楽しんでもらえたかなと思います。もちろんね、あの、チャレンジメニュー以外にも、えっ、ー、と、今回いただいたメニューは、通常でもね、あるメニューを大きくしたものなので、えー、皆さんもね、この油そばとか、杏仁豆腐とかね、気になったら、普通に食べに来てください。確実にね、美味しいものがいただけると思います。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃね。 じゃあ、マジできついっす。でかい。最後の締めのトーク、マジできついですね。喋ってるのが。白い悪魔